皆さんこんにちは。ポジトラ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢裕之です。どうも。本日のお題はこちらにございます。ニコンの ZFC。こちらでございますね、えー。この ZFC についてご紹介をしたいと思うんですけど、おしゃれでクラシカルな外観のカメラなんですけども、このカメラが発売、発表された時にですね、私のチャンネル視聴者さんからいっぱい連絡来たんですよ。ZFC ホーリーグレール撮影できるんですか っていうホーリーグレールっていうのはタイムラプスの用語で、えー、夕方から星空星空から朝焼けっていうのをこう滑らかに時間の変化をね、えー、グラデーション演出するっていうそういうタイムラプスって結構難しいんですけどニコンがねそれを完璧にできるっていう機能を備えてるんですよでこのカメラでそのホーリーグレールができるのかどうかっていうのを結構、ね、問い合わせいただきましてでまあ昔の動画でね その設定の方法は言ってるんですけども、まあもう1年前の動画だし、1年前って私 YouTube 始めたでで、そんなに動画も上手じゃなかったし、音とかも聞き取りづらいしね。あと何よりこの ZFC がね、中身のメニューは、あのー、他の機種、Z5 とか Z7 II とかと同じユーザーインターフェースのメニューではあるんですけど、外観が違うからさ、外観が違うからちょっとね、設定が変わってくるんですよ。今日はこの ZFC 専用で、 ホーリーグレイル撮影をする時の設定注意点というのをご紹介したいなと思いますそれでは今日も行ってみましょうでまあこう誰が持ってもですね可愛いらしいこのカメラがなんとあの。 ホーリーグレールタイムラプスをゴリゴリと撮影することができるということで、実際やってみたらね、やっぱり問題なくできました。この ZFC のことを簡単に説明すると、USB 給電ができます。なので、えっと、バッテリーを心配する必要がないってことですね。APS-C サイズですごい小さいんで、持ち運びも簡単ですから、あのサブ機として1個置いていいのかなと。ただまあ、一つ残念なのは、 レリーズ端子、えー、こう、リモコンをね、接続してレリーズを切る。そのレリーズを刺す端子がね、省略されてるんですよ。こう、三脚の上にこれをポーンと置いて、ポーリーグレール撮影をするならいいんですけど、まあ、タイムラプス上級者の方が使うね、そのローテーターとかスライダーとかね、そういうモーション機器との連動は、残念ながらできませんよっていうのは、覚えておいていただいた方がいいかなと。 あれば一応言いますけど、星空撮影の時の高感度ノイズ、そんなに大げさに多いとか少ないとかっていう印象はなくて、十分撮影できるんですけど、やっぱボディがちっちゃいじゃない。で、バッテリーもこう横に入るタイプなのでこ、写真のこの横のところにちょっと赤いアンプノイズっていうか、そういうのは出やすいですね。だから、あの、冬場だったら気にならないと思いますけど、夏場とかはちょっと高感度ノイズっていうか、熱ノイズね。カメラが発熱することによるノイズは、 ちょっと多いかもしれないっていう感じですかね。ただ全然使います。はい。ユーザーセッティングっていうのがこのカメラにはないです。ただ、だから、えっ、ー、と、ホーリーグレール撮影の時と普段使いと切り替えたいなっていう時に、例えば私が持ってる Z7 とかだと U123 ってですね、ユーザーセッティングを割り振れるんですが、それが割り振れないのでワンタッチでこうホーリーグレールに切り替える、普段使いに切り替えるっていうのはちょっとできないです。だから、メニューからいじってって、普段使いのモードに 直していくっていう風にするしかないですね。まあその辺はちょっと手間かなと思いますけど、まあしょうがないんじゃないですかね。そういうカメラじゃないと思うので。<笑>まずこの上のダイヤル、この、ここに感度ダイヤルがありますが、ここの感度の横にモードダイヤルがあります。絞り優先とかシャッタースピード優先とか、えー、プログラムモードとかですね。これはホーリーグレール撮影の時は A モードに してくださいで、ここの感度ダイヤルは、えー、一番低い感度、昼間に撮影する感度、つまり ISO100 ですね、にしておくといいかなと思います。それからシャッタースピードのところはですね、これ t にしてください。t。これですね。このシャッタースピードのところは t にしてください。t にしておくと、こうシャッタースピードをこう自由に動かせるようになるんですけど、で、f 値は基本開放でいいです。今はこれ 28mm の F2.8 が付いてますんで、F2.8 開放で、 えー、設定をすると。で、ここまで設定をしたら、いよいよメニュー画面に入ります。メニュー画面こっちに出そうか。こっちに出しますね。はい。上から順に行きましょうか。えー、フォーカスモードはマニュアルにしてくださいね。だからマニュアルでピント合わせになります。マニュアルフォーカスにしてください。えっ、ー、と、それから、えー、このインターバル撮影とかいじる前にですね、えー、言っておきたいのが、 画質モードえ、JPEG で撮るのか、RAW で撮るのかっていうところですけども、え、これ画像処理をする人は RAW で撮っていいです。で、画像処理しない人は JPEG で問題ないです。それから、え、a w 記録のところ。ま、ローで撮るんだからね、せっかく情報量の多い14ビット記録でいいかなと思いますね。そうして、そして、 高感度ノイズ低減。これはオフにしておいた方がいいかな。あの、消しゴムで擦ったようなノイズ低減になるんですよね。ノイズは減るんですけど、その分、その、なんか、ぼやっとした描写になりやすいので、これは私はオフにしています。だからビネットコントロール。これ周辺原稿の補正ですね。これ標準でやってます。解説補正。これも一応オンにしてます。速攻モードですね。これ速攻モードが、 中央充填速攻を私はお勧めしています。えー、他の速攻方式にすると、一部分だけが、えっ、ー、と、明るさとして感知されたりとか、撮影中に変なところがこう、速攻されて明るさが変わったりとかね、そういうことが起こるので、まんべんなく全体的に速攻するために中央充填速攻をお勧めしています。あとはこのセットアップメニュー、セットアップメニューの中に USB 給電ってありますから。 これ必ずオンにしておきましょう。オンにして、えー、USB-C タッから、今もこう接続してますけどね、えー、モバイルバッテリーに、モバイルバッテリーに接続して、常にこう電源が供給されるようにしておくと、えー、電池切れは起きないです。ホーリーグレール撮影って3時間とか4時間とか平気でやるので、まあ、枚数も1000枚とかいきますから、まあ、代用のようなメモリーカードプラス、えー、十分に充電したバッテリープラス USB 給電っていうのをしておくと、万全の状態かなと思います。 はい。それでは、いよいよ、設定に行きます。設定する項目は、えー、ISO 感度設定というところと、インターバルタイマー撮影というところ、この二つだけです。えー、ISO 感度設定ですね。ここは今、このダイヤルで100にしてるからさ。うん。今、100になってます。ここはいじれない状態になってます。で、感度自動制御オンですね。で、えー、制御上限感度。これはどこまで 暗くなったらどこまで感度上げますかっていうふうにしますけど、私は 12,800 にしてるんですけど、ちょっとノイズあんまり増やしたくないなーって人は、6,400 かに押さえておいた方がいいかなと思いますね。それから低速限界設定。これはですね、F2.8 のレンズを使うのであれば、10秒もしくは15秒かなぐらいがいいと思いますね。まあもうちょっと20秒ぐらい伸ばしてもいいと思うんですけど、まあ APS-C サイズのカメラなので、 フルサイズよりはちょっと露出時間を長くしとった方がいいかな。15秒をおすすめにしておきましょうか。はい。ここまで設定したら次はインターバルタイマー撮影ですね。設定になります。ここを選んで、はい。撮影間隔、今ね15秒っていう風に設定したじゃないですか。プラス2秒間隔を持ってください。で、ここを17秒にしておくと、 基本的にこう17秒ごとに写真を撮っていきます。だからシャッタースピードが長くても短くても17秒。等間隔でシャッターを切っていくんですけども、えー、さっき低速限界してて15秒にしましたよね。で、15秒までシャッターが開いたら2秒後にまた撮影が開始する。17秒なので2秒後にまた撮影が開始するよというのがこの17秒っていう設定になります。だから、えっ、ー、と、シャッタースピードにプラス2秒。 で、考えておくといいかなと思いますね。で、えっ、ー、と、撮影回数かける1回のコマ数、えー、これはですね、えー、と何時まで撮影するかっていうのを基準に考えた方がいいです。ただ、右下に、終了日時って出るじゃないですか。例えば、朝焼けから、星空から朝焼けになって、太陽昇ってくるまで撮りたいなと思ったら、太陽が昇ってくる時間を調べて、太陽昇って30分ぐらいしたら、 撮影を終わろうとかね。そういう感じで、えー、決めるといいと思います。で、露出平滑化はオン。サイレント撮影もオン。あ、サイレント撮影はまあ、あのー、電子シャッターのことですね。だからオンにしておくと、シャッターが摩耗しないので、カメラが長く使えます。はい。えー、撮影感覚優先もオンにしましょう。この撮影感覚優先は、あの、このマニュアルモードとかできないからね。この A のモードにしてるときに、この撮影感覚優先がオンになります。 できないときはこういう風にね、できませんよっていう表示が出ますんで、それから撮影間隔ごとの AF 駆動、これ撮影するたびに AF 切いてたらピントずれちゃいますから、これはオフで、オプションのところはね、これあのー、パソコン処理とか苦手な人はここオススメ、オンにしておくとオススメなんですけど、もうタイムラプス動画を撮影した直後にすぐ作ってくれます、もう速攻動画できます、すごいです、これ。 で、えっ、ー、と、このタイムラプス動画から、えー、画像サイズフレームレートですね。まあ今これ 4K30p、30フレームで選んでますけども、うんと、まあ基本は30フレームでいいんですかね。このフレーム数が多ければ多いほどこう滑らかな動画になるんですけども、えー、4K30p か、それとも、この 1920×1080。 えー、フルハイビジョンですね。の 30p か。っていう感じです。で、えっ、ー、と、フルハイビジョンの 60p っていうのもできるんですけど、60p にすると、1秒間に60枚写真を使うので、その分、滑らかにはなるんですけど、たくさん写真撮らなきゃいけないし、インターバルタイムもちょっと短くしないと、すごい早送り動画になっちゃうので、まあ、基本は 30p でいっていいかなと思いますね。はい。じゃあこれ一応、今 4K30p にしときます。で、ここまでいったら、 あとは、撮影開始をするだけです。もちろん、この設定をする前に、ピントと構図はもう決めてるのが前提です。はい。で、それから、撮影開始をすると、ホーリーグレールタイムラプスがスタートします。あとは、設定した枚数で、撮影が終了すれば、自動的にカメラ止まりますし、途中で止めたいなと思ったら、あの、OK ボタンを押したりとか、電源切っちゃえば、あの、カメラが止まってくれますんで。 そういう風に制御をして OK です。なんか言い忘れてることないかな大丈夫だよねはい。じゃあ、こんな感じで設定する、しても撮影を開始すれば、ホーリーグレールタイムラプスが撮れちゃいます。で、一応私がこのカメラを使って、えー、撮ってきたホーリーグレールタイムラプスをお見せしたいと思います。はい、どうぞ 今お見せした動画はですね全てこの z f c のカメラ内で生成したタイムラプスで一切画像処理をしていません、はい、まあ十分ですよねっか<笑>こうね今後このニコンさんから新しいカメラが発売するたびにこのホーリーグレーの機能が実装されるんでうんすごい話ですよねほんと毎回言ってますけど その開発者本人の方も撮影されてるみたいで、いろいろ調整未だにしてるんですって。もう何も完成されててもう何も手つけてないのかなと思ったんだけど、未だにブラッシュアップを続けているそうで、やっぱりそのニコンさんはタイムラプスでは、あの、うちのカメラが一番だっていう認識を持って取り組んでるみたいなんで、まあこれはユーザーとしてはね、非常に嬉しいですよね。うん。アップデートのたびに良くなっていくっていうことなんだと思います。で、一応注意点ですね。え、これ、 えー、APS-C サイズのカメラなので何かとレンズをつけると 1.5 倍の焦点距離になるじゃないですかでねえっ、ー、と例えばこの28の F2.835mm 換算で 35mm ぐらいの焦点距離になるわけですけども画角が狭くなるとねちょっとホーリーグレイル撮影って難しくなってくるんですよその画角の中で暗いところと明るいところの境界線がね結構狭くなるっていうか大きく露出の速攻範囲を取れなくなるので 明るいところとか暗いととととこころろかかか暗どっっちちにこう振られやすすくなっちゃうんですよ地面と空とかっていうなのを 50mm とか 35mm 入れると結構うまくいかないことが多いです。はい、だからあのできれば 24mm よりもワイドめなレンズを使うと中央重点速攻でホーリーグレール撮影今のインターバル撮影をしたときに露出が基本的にあっちこっちにいかずフリッカーちらつきの発生っていうのを防ぐことが できるようになりますので、なるべく高学レンズで撮影するようにしてください。なのでそこは注意ですかね。まあ、私のカメラこんなに可愛いのに、こんなゴリゴリの機能乗ってるんだみたいなね。そういう喜びは、どっから始まってもらえると嬉しいですよね。例えばさ、旅行行って、えー、普段はこうパチパチ撮ってね、みんなでこう、キャー可愛いとかって撮影をしてて、バカにしてないよ。 <笑>こういろいろスナップを撮ってねで夜寝る時にベランダにさこうカメラを設定してホーリーグレイルの設定今の紹介した設定をしてさ寝るとで目覚めたらもう動画できてるわけですよ。なんていうその泊まったホテルのねベランダから見る星空から朝焼けみたいなさそういうのはこのカメラでは撮れるんで旅行の思い出の一つには え、欠かせない機能なんじゃないかなと個人的には思っております。はい。それでは今日の動画は以上になります。えー、ZFC、えー、ホーリーグレール、バッチリできます。えー、この ZFC、カタカタぜひ一応はタイムラプス撮影、楽しんでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね